昨日、29日の晴れの国岡山駅伝に出場したドルーリー・シュエイリ選手です。ドルーリー・シュエイリ選手、津山市の人が応援してくれる中での大会なので、しっかり貢献できるような走りができたら、津山市チームで出場したドルーリー選手は、タスキを受け取ると大きなストライドで前の選手を追います。その走りに、沿道からは多くの声援が送られました。頑張れ。 声援を背に3人抜きを果たしたドルーリー選手は、これまでの記録を10秒縮める区間新記録をマークしました。ドルーリー・シュエーリー選手、雪で練習ができない状況でしたが、トップが見える位置で3人抜けたということは、一つでも順位を上げられたのでよかったと思っています。ドルーリー選手は、2月5日に滋賀県で行われるクロスカントリー大会に出場予定です。 RSK 採用放送。記録がすごいからそれ報道するのはわかるけど本人への取材なんかはちょっと考える必要あると思う。マスコミだって将来今以上に注目されて記事にできる選手になるかもしれない人なんだから長期的に見てほしい。皆さん応援したいのはわかります。心の中で頑張ってから と応援しましょう報道の方もあまり騒がないようにしましょう。彼女がのびのびと陸上ができる環境を作ってあげたいですね。本人にもしも注目されたくないという意向があれば、報道を少しばかり自粛してあげた方が良いのかなとは思います。持ち上げすぎたらプレッシャーになるのでは、本人は目立ちたい役ではなく、目の前のことに本気で挑んでベストを尽くしてるのでは、